戦士たち立ちあがれ一つになれ g e t WAY!」「暗闇に解き放つ雪の炎絶対諦めない」「心に変わるササの Love i の旅スピ e 未来を信じめてていつまでもない」 サイバトロン本部から今まで集めたアンゴルモアカプセルを回収するために輸送船がやってきた。 他でもない。無人の輸送船では危険なので、護衛をつけたい。アンゴルマはカプセルを運ぶと、なるとは、責任は重大だぜデストロンに狙われる可能性も高いですし、やりがいはある。しかし、失敗は許されんぞ。志願者は一歩前に。うでは、スタンピー。 この危険な仕事を自ら志願するとは君の勇気に敬意を払うねえ僕はそのあのえっ、ー、と何かまさか脅かされたので一歩前へ出てしまったなんて言うんじゃないだろうなとわ、ま、かりました志願させていただきます<笑>うんしかし賛否一人では任務は遂行できないもう一人はこのーダにめじる二<笑>人は仲が良さそうだからなねえー ビッグコンボイ、やっぱ今の見てたんじゃ以上二名、すぐ準備してアーロクに集合返事はイエス<笑><笑>コラーなのバカデストロンに襲われて宇宙のモクになったら<笑>これで人ンの食べおさめかもしれないな謎の イースト戦士いよいよ輸送開始だ通常回線で本部に連絡を通常回線ですか暗号回線を使わないとデストロンにバレてしまいます命令は繰り返さない 情報を掴んだわみんな本当に帰ってこられねえような気がするんだろう あいつら大丈夫かまあ、レストロンが襲ってくると決まったわけじゃないそれはどうでしょう普通の回線で本部に通信しちゃいましたからねなんでそんな真似をだってビッグコンボイからの命令でそういえばビッグコンボイの姿が見えないが見送りにも来ないなんてやっぱりなスタンピーとコラーダの2人護衛にかこつけて厄介払いなんじゃねえか だったらフレークがまず一番に送り出されるでしょうそれもそうですねなんでだよ 奴ら集めたアンゴルマーカプセルを前線基地に送るらしいわよ何間違いはないか通常回線で通信なんてするから筒抜けいえこのミス・モンローの優れた能力があったからキャッチできた通信よついにやつら動いたか宇宙のどこからも敵は来ない今のところ異常なし 臆病なやつだな。<笑> そんな大事な時にいなくなっちゃうなんて、まだ一匹狼のつもりかよ。ビッグコンボイ、どこへ隠れてしまわれたんですか。うんうんうんうん、こんなところにビッグコンボイがいるわけないしな。でも、なんだか嫌な胸騒ぎがするな。 今度こそ、すべてのアンゴルモアカプセルを奪い尽くすのだ失敗は許さん<笑><笑>転送を頼む、ミス・モンロバッチリ決めてあげるわ、転送よくこんな時にお昼寝してられますね そんなビクビクしてちゃ、神経が持たねえぞ生まれつきの性分ですからことが起こったらだな素早く動けるようにゆっくり体を休めといた方がいいぜまあ、僕の耳によると輸送船から一万キロ四方には敵の姿はありませんからひとまず安心ですけどね、コラダおスタンピーお前何か大事なことを忘れてねえか何ですかハンカチとティッシュは持ったし歯は磨いたしあっふ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 の背中を撃つなんて敵を目の前にして逃げるヤツの方がよっぽど卑怯だ、ね、ーとゆくらーバカめ追い詰めたぞ。 何？もぬけの体。らだ奴ら、どこに行ったんだ<笑>スコッピー、変身コラダ、変身ナトリックスキャノンアームマシンにゃどこに隠れてたんだハンドビュート<笑> よし、閉じ込めたよ。この、お前たちただじゃおかない。閉じ込めたのはいいけど、この後どうしようかな。そんな。すぐ横に廃止用ハッチがある。宇宙空間に逃げろ。ビビ、ビッグコンボイ。一体どこに、あとは任せておけ。作戦がある。うん、とにかくビッグコンボイに従いましょう。そうするか。 なんとか助かりましたちっとも助かってないあいつら船を捨てやがった護衛の兵士としては美しくない最後だなんだここはアングルモアカプセルの倉庫じゃないかやったぞこの手柄は副官の俺がいたからこそ<笑>大したことはやってないくせにしかし エネルギー反応がない。なんだって。気をつけるんだ。爆発するぞ。なんだこれは、ハリボテのカプセルか。騙すなんて美しくない。サイバトロン、正義の戦士のくせに。お前たちがドジだから、手柄を取り逃がしたんだぞ。そんないぜ、いナイだ残念だったな。デストロンの将軍。 ビッグコンボイ変身ビッグコンボイ輸送船に乗ってたのかレストロンのみんなにしばしの別れを告げるのでちょっと待っていてくれ後ろに見える巨大惑星は重力が強いことで知られる惑星メスクリンだ一度惑星に降りたらめったなことでは離れられないしばし休息をとるがいい ディナビーさっさと俺たちを転送しろそそんな言い方をしたら D ナビーがへそを曲げる、うん、そうそう今日のキーワードはミスターマリック早く転送を違う確か有名な映画女優の名前だったがデングキャノン ビッグコンボンお見事うんあの惑星は強い重力と電磁波に包まれている奴らの転送装置もうまく働かないだろう当分邪魔もできないってかその間に元宝でアングルマーカプセルを届けるっていう仕掛けだったんですねうん君たちまで騙したのは申し訳なかったが敵を騙すにはまず味方からというからなそうだったのかさあ ガンホーに連絡してシーガルで迎えに来てもらおうこちらビッグコンボイガンホーを応答せよガンホーを応答せよこちらナビこちらナビ 予定どりビッグコンボイ、貨物室で昼寝してたりしてまさかそりゃないよなんんなんだ 進化って、宇宙に自信があるわけない何<笑>ですか、これはガンホーの船体に異常がなんだ何が起こったんだガンホーの貨物室に穴が隕石か新手のデストロンかもすぐ戻ろう二人ともちょっと待ってくださいよ っかっ アームシュートテールトマホークとっくりガンうるさいやつらだレープレート変身エルファオルファ変身ドランクロン変身 ブンザイールガンボウこの近くのはずだ。<笑> だけが聞こえます特に異常はないようだがでもみんなどこ行っちゃったんですあこれは タンクロン、変身ラートラータ、変身危ないポイズンアロー 殿あっ<笑><笑><笑><笑><笑> あ, あ, あいつらもしかしてガンホーの頑丈な外壁に大きな穴を開けちゃうなんてああただもんじゃねえ 私のことより、みんなのことを頼むみんな、かなりの重症ですがなんとか回復できそうです申し訳ねえアンゴロマカプセルを盗まれちまったブレイク一人の責任ではない正直あんな恐ろしい思いしたのは初めてだぜ自分の学んだことの中にあんな奴らはいないああ俺の長い戦いの中でもな あ, あ、うん、みんな申し訳ない 愚かなののは私の方だったデストロンたちは私の作戦を見抜き新たな仲間を呼んでいたらしいいや本当、あんなトランスフォーマー見たことないんだな一体何者なのかな歴戦の勇者ビッグコンボイすら知らない謎の3体のトランスフォーマーたち その正体は一体何者なのか どうしたディーナビダイナソーに侵入者よそんな大胆なやつはビッグコンボイかそうね牙はあったけどでもなんかもっとブサイクな感じがしたわひょっとして最近噂のあいつらじゃないか超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第26話「奪われたカプセル」をお楽しみにブレントロンってやつらか